航空巡洋艦トネ出撃するぞ<音声>その艦もらった まだまだちくまのやつは負けんぞ、まだ やつには負けんぞ ジュと言われるように頑張りますね<笑>これが従来相関の実力 その勘もらったご高専の子なんかと一緒にしないで 何して街になった艦隊決戦か胸が熱い石補足。捕捉全主砲柳原へ距離ちょっと。よし全問停車 我がはがいる以上当然の勝利じゃちくまのやつより少しお姉さんなのだからな私ですかいやだ、ま、やったぞ のもらった母校生の子なんかと一緒に死ねる。 やるしかないわね距離速度よし全門戦車その間もらったまだまだちくのやつに負けんぞ<笑>ゆーくん距離速度よし全門戦車大和蓬来激戦はめの全手本戦車 の向に向か隊戦、ついつがなるわね。 私うんそんなこともあるわよね悪い気はしないわ<笑>これが従来総監の実力ってやつよあーよかったー活躍できてあんたが知れ 役に立たぬ少しはやるじゃない敵艦隊は。 早大激戦でキャプテを超えちゃいますと何してくこなろでとみ全主 よし全まだまだちくまのやつにさけんぞをもらったどうしてわたしの戦況分析がさあ攻撃戦開始するわよヤナコ到来激戦始めます全手法戦車 全黄門キラが鳴るわね<笑>魚雷の自発想像これからです海の目的となりなさいな炭鉱ヘルツ何気にわびさびよねただ魚雷発射管がブロボロじゃない見つけたよ雪風は沈みませんくへ落ちてくく狙って まだまだこの鎮痛は沈みませんもう一撃くらいできますん男子小突撃誌私に続いて。 い 艦隊が無事帰としたようじゃなうむありがたいぞ補給助かりますサプライは大切で補給ありがとうお疲れ様です